こんにちは、こんばんは、辻祐介です。徳島県で腰痛専門の生体院を経営しております。えー、今回はメールでお問い合わせいただきまして、えー、腰痛でずっと悩んでるんだけども、えー、どこへ行っても治らずに、行く場所、場所によってですね、えー、どこが悪い、まあ、骨が変形しているであったりとか、筋肉が硬いとか、えー、神経圧迫しているだとか、 えー、場所によってですね、ヘルニアって言われたり、ザコ骨神経痛って言われたり、原因がはっきりこう、わからないという患者さんとか、えー、お声って本当に多いんですね。なので今回僕が考えるですね、こう、腰痛の原因っていうのも、その人の見立て、 あの治療側のですね、施術者側の見立てによって原因って正直変わると思うんですけども、まあ、僕が定義する腰痛の原因っていうのを今回お伝えさせていただきたいなと思っております。で、大きく分けて、まあ、3つあるんですけども、まず1つが腰椎ですね、脊柱の変形と歪みバランス異常による腰痛っていうものです。あの、整形外科 的, では的にはですね、疾患名がつくもの。 えー、腰痛内で、まあ、神経と血管を圧迫して、まあ、骨の形っていうのを、まあ、こう変えるのが、まあ、手術なんですけども、まあ、おそらくリスクを伴うと。で、脊柱環境窄症、椎間板ヘルニア、滑り症、分離症、えー、腰痛を、まあ、突ですね。まあ、生体院とか、整骨院、マッサージ屋さんとか。で、治す場合っていうのは、基本的にこう形、まあ、変形した形っていうのは変わらないので、まあ、歪みと、詰まりですね。 詰まってしまって圧迫を、まあ神経が圧迫を受けているので、そこを軽減させることによって、えー、痛みを治していくと、えー。骨の形っていうのは変わらなくても、えー、歪みと詰まりさえ取れれば、えー、基本的に手術をしなくても腰痛は治ります。ただし、こう神経根に触れて、肺尿とか肺便障害、えー、まあおしっこが出にくいとか、えー、便が出ないとか、 っていう場合は、えー、手術適用になる可能性が高いので、まあ病院の先生にしっかりご相談いただきたいなと思います。で、次に、えー、筋筋膜性の腰痛ですねで。これが一番多いんですけども、えー、腰痛が筋筋膜性の、えー、腰痛で痛みがある部分だけが、まあ痛みの原因ではなく、 筋肉、筋膜っていうのは全身つながっているんですね。で皮膚だとこう全身つながっているというとこう分かりやすいと思うんですが日常生活上の負担、筋力低下によって筋肉が凝り固まることによって筋肉内で神経、血管を圧迫してでそれがトリガーポイントですね、こりを形成して痛みに変わります。 で、トリガーポイントっていうのはもう単純に言うと懲りなんですけど、このトリガーポイントっていうの の, の特徴っていうのが、包酸痛ですね。っていうのを引き起こして、で、固まった部分だけじゃなくて、その周囲に痛みを引き起こすんですね。なので、よく何もしていないのに痛くなったっていうの原因っていうのは、普段基本的に皆さん同じ動作ですね。姿勢を続けることが多いので、えー、それが日々負担だと、 気づかずに生活していて、それと同時に日々老化っていうのも始まっていて、 筋力も低下、降下しているのに、日々の動作、姿勢が同じであれば、負担がかかるのは当然ですね。で、それが、いつの日にか、痛みに変わったものが、筋肉、筋膜性の腰痛であると。で、急性腰痛の場合は、重いものを持った時とか、まあ、咳くしゃみなど、まあ、単純な作業で起こることが多いんですけども、話を聞くと、それ以前に、引っ越し作業とか、仕事がいつ忙しかったとか、まあ、今だと年末、まあ、年始なので、 えー、いつもより忙しかったとか、負担をかけた後に起こることがほとんどです。あの、ただし、そのぎっくり腰の場合は、もう施術、治療をしっかりして早く治したいのであれば、椎間関節の捻挫っていうのと、まあ、腰椎の捻挫ですね。骨の部分の関節の捻挫か、もしくは筋肉の雑傷の見分けっていうのが必要なので、まあ、しっかり見ていただける生体院さん、整骨院さん、えー、病院に行っていただくといいかなと思っています。で、三つ目は骨盤。 かっこ股関節ですね。の歪みと動きが悪いことによる腰痛です。骨盤は、えー、まあ人間の土台であり、骨盤股関節がまあ歪んで動きが悪いっていうっていうのはほぼ間違いなく脊柱背骨の動きも悪くなります。 実際、腰椎の可動域っていうのは、まあ、ほとんど、まあ、なくてですね。基本的に、えー、股関節、まあ、お腹側ですね。股関節お腹側。と、胸椎、背筋に腰椎っていうのは、動きを依存しています。なので、腰の筋トレとかストレッチって、まあ、あまり効かないし、やらないと思うんですね。やるなら、腰が悪いので、あなた腰が悪いんで、骨盤周囲、プラス太ももとか、腹筋、 背筋の筋トレストレッチをしてくださいっていう指導を今まで受けたと思います。なので、腰が痛いので腰のストレッチしましょうっていうのは、腰っていうのはほとんど動きがないので、ストレッチしてもそんなに伸びないから、やってほしいのは、そこを守るために、その周囲についている硬くなっている腹筋、背筋、弱くなっている部分。 っていうのを筋トレしたりストレッチしてくださいっていうふうに、まあ、あの、こっちの治療側とか病院さんっていうのはお伝えするんですね。なので実際に腰痛治療で腰を揉みほぐすよりも、伝部の凝りとか股関節の動きが良くなる方が腰を揉みほぐすよりも効果があります。で今、今3つの原因っていうのをお話ししていったんですけども、これがお年に、お年寄りになると3つとも全て 併合していることがほとんどなので、まあ治るのに少し時間がかかると。まあこう筋力も落ちてるし、背骨も歪んでるし、股関節もずれてるし。まあ全部ですね。で、例外として、まあ内臓から来る腰痛っていうのは、これは整形でも整体でもなく内科系です。例えば夜中に腰がうずいてずっと寝られないとか、動作ではなくて、まあ寝ていてもじっとしていても腰がうずく。まあ特に高齢者とか、 基礎疾患がある人っていうのは、しっかり観察してあげないと、ずっと整体院とかに通っていても怖いです。もしくは、えー、触れただけでも激痛が起こるとかですね。<笑>なので、まあ、もともと基礎疾患があったり、最近こう、口臭とか体臭がきつくなったとか。 顔がだんだん浅黒くなってきたとか、えー、腎臓肝臓から来る腰痛っていうのは、あの、お年寄りの方の場合よくありますので、左肩が痛いか、痛い場合は心臓が悪いとか。なので、こういった点も、まあちょっと考慮しながら、えー、見ていく必要があるなと。で、若い人が、まあもちろん、こう、治りが早いっていうのは、筋力がしっかりあって、こう、原因が、まあ単一であると、えー、ことが多い。まあ学生の場合だと単純に動きすぎである。まあこの、 骨の成長に対して筋力が強すぎるので、まあそこを引っ張って痛みが起こってしまうので、まあ結局一つの原因を解決してあげればすぐ治るんですけども、だんだんこう年齢を重ねるごとに、あれもこれも硬くなる、あれもこれも筋力が弱くなることによって痛みがなかなか治りづらい。なので、やはり皆さんこう痛くないと、 まあ病院でも生体院でも生骨院さんでも行かないと思うんですけど今え痛みがある方ですねっていうのはしっかりえ今の腰痛の原因が何なのかっていうのをしっかり見てくれてでかつ説明を受けてこういうふうな生術をしますよとで実際にその場で動きが良くなった痛みが楽になったっていうまあ治療院まあどこでもいいんですけど しっかり見てくれるところに行っていただくと、まあ本当に今までずっと治らなかったのが、え、一回でこんなに楽な、楽になったんだっていう経験を得られると思いますので、まあもしこの、えー、お話がですね、参考になったっていう方は、えー、YouTube チャンネル登録、まあグッドボタン、えー、ぜひよろしくお願いいたします。まあこういった形で、まあお話だけの、まあこういった腰痛ラジオっていうのも今後、 配信していきたいなと思いますので、またお聞きいただければと思います。えー、それでは、さようなら。